えー、こんにちは、黒田和です。今日もごご視聴ありがとうございます、えー。今日はドラマーにも役立つ理論シリーズですね。第2弾になるんですけど、今回ボーカルもぜひ見ていただきたい内容になってます。えー、曲のキーを覚えよう。キーって何かっていうお話から始めていきたいと思うんですが、まず調合ってやつですね。この五線紙のここにフラットがいくつかついてる。あれなんか昔ピアノの人がこんなの覚えて、でなおかつこっちにもフラットとかシャープ出てくるわけでしょ。どうやってやってんだろうと思ったけど、あれルールがあるんですよ。で なのでこうつける練習っていうのをしてるとここはもう意識の外に出せるのでこっちだけ気にしてればいいという形なんですね。でその調合のつき方のルールを覚えましょう。で調合のキーと覚え方要は調合とキーは連動してるんですけどじゃあ調合とキーって全部こう全番記しなきゃいけないのって思っちゃうんですけどこれそうでもなくてちゃんとこの、えー、仕組みを覚えてしまうとあの数えなくても大体5秒ぐらいかなちょっとこう調合を見て。 5秒ぐぐらららい考えたら出るぐらいでマイナのキーっていうのもこれも全部連動してるんでマイナのキーはそうですね、まあ、8秒ぐらい考えたら、えー、多分出るんじゃないかな覚えてなくてもであの弾き出せるんじゃないかなっていうふうに思います。 で管楽器はなぜフラット系がいいいののかっていうのね、えー、これの理論は分かるとあそういうことかだからなんでそういうこうボーカルのキーの決め方のポイントですね自分のキーがすごくいいからって言ってちょっとここ気をつけるとすごいこう変わるというか、えー、まあ要はミュージシャンとの溝がちょっとこう狭まるんじゃないかみたいな感じが。 ね、ドラマーもそうですよね。だからこう、この曲キー何言ってたらよ、分かんない、好きなキーでって言われたら、こう、ミュージシャンって、あこの人はそういうところに参加する気ないんだって思われちゃうから、やっぱりこう、キーとかも、やっぱり自分がこう、ね、市販の譜面であっても、パッて調合を見て、あキー、このキーだよっていう風に思ってあげればね、教えてあげれば、あこの人分かってるなって思うんで、ぜひそう覚えてしまいましょう。ではやっていきましょうね。はい、まず調合の付き方ってことですね。調合っていうのは、えー、まずこのドレミファソラシドってあるでしょ ね, こ, のミハソラシュねこれ発見と黒剣をこう12機を均等に並べた場合はですねこういうふうな僕らじょ度数定規って使ってるんですけどこういうふうですねそうするとこうこれよく使う音をこう12個を均等に使うというよりかはよく使う音を手前に持ってきて黒剣いやあんまり使わないの上に上げたわけですよそうするとこの、えー、と白い鍵盤の発見だけでこう。 こういうふうにこう弾くと「み」から始めてもあ「あっド」に戻るなみたいな感じのこうなんかこう磁力みたいなのがあってそうするとこの最終的にこの「C に行きたくなるよなみたいなでこれがこの「キー」ってやつなんですね。うん、だから例えばミ「み」から弾いたしこういくとあ「あっド」に戻ったなでから始めてるんですよでもなんか こ, のこの曲をやっていく上で こ, うここに戻りたくなるっていうセンターみたいなのが人間の中にあって。 よくできてるんですよねでこれドレミハソラシドってやつなんですよ。だから。でこれをじゃあ今度ファからここがスタートにしてなんかキーを上げたいってやつでね。ファからスタートするとここが黒剣になるんですよ。黒剣にしないとファのとこ変でしょこっちの方がしっくりくるでしょ今のこの黒の方に行ったんだけど。えミ。 こういうふうにすると、あの、じゃあ、フラット、B の、B、ここね、えっ、ー、と、B フラット、C の音はフラットしますよっていうことで、こういうふうにフラットがついていくんですね。で、そうすると、フラットっていうのはどんどんどんどんこう、一個ずつ増えていったりするね。こうやって、こうやってやっていくと、12個のキーを全部やると、最終的には、一番たくさんつくのがフ、ファード、それナミシ C まで。で、ここは覚えなきゃいけないです。 フファァ。ドドソソレレナミミシシミラレソドファこれは、えー、今日から毎日10回言いましょう1週間ぐらいで覚えちゃうんじゃないかな、えー、ファドソレナミシシミラレソドファでファドソレナミシとシミラレソドファは こ, れこっちから読むとファドソレナミシだしこっちから読むとシミラレソドファなんで一緒なんだけどちゃんと こ, う こ, うこれひっくり返して書き出してひっくり返してる暇はないのでファドソメナミシシシミラレソドファって覚えちゃいましょうね、はい フ ァ, ファから始まるファドソレラミシの方がシャープでシミれそうの方がフラットです。これはもう覚えるしかないです。絶対覚えましょう。こんだけです。今日覚えなきゃいけない。この2つだけなので。これだけ覚えてれば、あとは理論さえ分かれば、全然こう、キーのこと全部覚えれるから、めちゃくちゃ便利じゃないですか。ファドソレラミシ、シミられその方か覚えちゃいましょうね。どういう風につくかって、これ5度圏って言われて、これまあ、5度ずつ、ドレミファソ、ソラシドレみたいな感じでね、5度ずつ上がっていったり、 どちらソファーっていう風にねこう5度ずつでこうずっとこうサークルしていくとちょうどこう12期一周回ることになってるんですよこれがすごいですねピタゴラスが作ったすごいことだと思うんですけどでこの、えー、フラット系はこの1個つくと F ねえー、っとドレミファソラシドに 連, 連, 連動してるんですね。でえー、っと C, D, E, F, G, A, B, C がドレミファソラシドに 連, 連動しているので C, D, E, F なのでドレミファなのでこれファから始めたドレミファソラシドねでこれはえと C のフラットから始めたドレミファソラシドミのフラットから始めたドレミファソラシドっていう風になっていくそうするとフラットが1、2、3、4、5でてついていきます6、77個まであったよねファドソレラミ C だからファドソレラ ファード、ソレーダーまでついて、で、ファード、ソレーー、ミ、ミまでつくと G フラットになるんだけど、ここはね、シャープからもこう重なってくるんですよ。だから、7個って実際7個使うことあんまないんですね。だから、たいえっ、ー、と、フラットっていうのは5個までぐらいが限界で、6個になってくると、まあ、まず出てこない、たまに出てくるんですけど出てほ、ほとんど出てこないキーですね、これはね。で、シャープもこここ5個ついて、6個目がこれと重なるのね、同じキーになる。だから、要は、 G, G、ソのフラットかファのシャープになるので、まあなのでこれどっちで呼ぶかっていうのは、その、まあ、まあ、ジャズの人は G フラットの方が楽かな、みたいな感じですね。で、それは後でなぜでかっていうのを話はしますね。だから G フラットで、えっ、ー、と、ファのシャープ、ドのシャープっていうふうに考えてもいいし、これはドのフラットって考えてもいいですね。 だからねどのフラットって考えてもいいんだけどまあそこら辺のキーはあんまり使わないので、えー、そういうふうに考えるまあどうしてもそうやってそういうふうに使わなきゃいけない時っていうのがどうしても理論上あるんですけど基本的にはあんまり使わないですでどうやって覚えていくかというとフラット系はフラット系はもうキーが F もう一個だけごめん覚えてしみられそうとかファベソソレラミシとフラット一個は F っていうのは覚えてくださいこれはもう仕方がないですで F っていっぱい出てくるんでフラット一個ついたらもう F っていうのはもう まあ体で覚えるしかないですね。ここはね。これを覚えてしまいましょうね。キーが F ね。これは覚えてしまいましょう。で、2個目からは、フラット2個目は C ミって作るじゃん。そしたら C の方のえ最後から1個手前。最後から2つ目の長方。2つ目で、最後から1個手前ね。C ミだとミじゃなくて、C の方のフラットのキーです。で C ミ、ラーだと C ミ、ラーのミだから。ミのフラットでしょ。C ミ、ラー、レーだとラのフラットでしょ。 しみられ、そう、だとみられそうだから、れのフラット。しみられ、そう、しみられ、そう、どうだから、しみられ、そう、そうそう、そうどの、そうのね、フラットになりますね。だから、フラット系はパッて数見て、一番最後から2個目のところのフラットについてるところの、えー、調合を言えばいいわけです。だから、何個ついてっ、えー、とフラット4個だと、しみられ、だから、しみられ、でしょ。だから、A フラットだなっていうふうに、ほら、5秒ぐらいでいるでしょ。5秒もかからないんじゃないかな。で、はい でこれで覚えてくれればフラット系はもう完全にキーを覚えますすごいですねはいできましたはいじゃあシャープ系の時にちょっと出てくる、えー、ちょっとおさらいですね度数っていうのがですねわからない人がいるかもしれないので度数っていうのは要はここから数えていくつっていうか度から数えていくつですかみたいな度は1度って考えると例は2度になるわけですよねそうすると例は例のフラットもあるからそしたら 長い方の2度と短い方の2度って長2度と単2度っていうのがあるんですね。なので、ここから2度っていうふうに考えて、この距離を考えた い, いわけですで。ここのスタートから2つ隣に行ったやつが長2度です。ね、半音2つ上、半音2つ上。で、今度は単3度っていうのは、3度っていうのは、ここの3度と短い3度があるわけね。ミとミのフラットがあるからね。だからミのフラットの方を単3度と言います。 単三度ってことは半音1、2、3個分隣ってことね。だから単三度下っていうのは半音3つ分下になります。この2つを覚えましょう。いいですかね。じゃあシャープ系の覚え方です。シャープ系は今度は覚えなくていいですね。これはね。シャープのついたやつの超二度上です。まあ、シャープがついた調合って、えー、ファー、ソレナミシでしょ。だからファの超二度上だから、ファの超二度上はそうです、ね。で、ファー、ド。ファー、ドだから、 一番最後の調合のついたところの調二度上だから、どの調二度上はレです。ファードソーレのレの調二度はミですね。ねファードソーレララの調二度は、えー、B フラットになりますファードソーレラミミの調二度は、えー、上は F のシャープになります。で、最後はファードソーレラミシだから、ねえー、シの、えー、調二度上はど、えー、のシャープになりますね。だからこれ、えー、レのフラットっても考えられるし、どのシャープっていうふうに考えられるってこと ねこれでもう簡単に覚えられたでしょねそうするとシャープ系だととりあえず超二度上だからああそしたら、えー、とシャープ4ついくつっったファー同相 レ, レだからレの超二度上だからレの次の上の音だからミですねだからキーがい、e、いっていうふうに考えるいいわけですねなかなかこう覚えなくてもいいでしょで最終的にはパッて見てなんかもう何回も使うから覚えちゃうんだけど。 でもたまに使ったりとかあれこれなんだっけと思ってすごい時間がかかっちゃうじゃないですかでもこの理論さえしてれば5秒以内にできるでしょぜひ覚えていただきたいと思いますじゃあマイナーについてですねマイナー、えー、とメジャーのキーが12個あったら今度はマイナーのキーが12個ありますマイナーって何かって言ったら、えーまあ、自然的単和音階っていうやつなんですがまあそのラから始めたドレミファソラシド これで演奏すると例えば、えーとえー、ドレミファ、ね、普通にメジャーだったらここ明るい感じだけどここだと「黄金虫」はこ う, こうあのマイナーのキーなんですね悲しい感じこういうふうに。えー から始めたこのの発見の曲ここでここを中心に演奏するとここに行きたくなるでしょうみたいな感じねそういうふうに感じて曲作りするとこのマイナーな感じになるからこれをマイナーと言いますでこの感覚をそのまま持っていくと要はキーが C のところから単三度下3つ下のところから始めるとマイナーになるわけだから F の F っていうのは さっきやっきたように B がフラットだったでし ょ, フラットでしょってことは単三度したっていうか D から始めたらどれどれミのフラットファーソーでここねここがフラットになって、えー、C のフラットっていうふうになるのでこういうふうちょうどこれこうやって移動化していくと全部のキーのどっから始めてもそのキーの、えー、123個下3個下ね。 半音3個下のところの、えー、キーになるってことですね。なので、えー、C の、えーまあ、C にこの調合がついてないやつの最後はこれ Am になります、ね。で、G のところだと ソ, ソファミーだから、ソから数えて、えー、3つ下に降りた、えー、半音3つ下に降りたところのキーになっています。これ連動していきます。なので、シャープ4個だとファード、ソレだったんですね。レの調2度上だから、ミ。だから、 E メジャーだったでしょで、E メジャーから単三度下に降りると、ミレイどうだけど、まあ単三度だから、どのシャープになるわけな、ね。だから、C シャープマイナーっていうふうになります。で、こうやって考えると8秒ぐらいでは出るんじゃないですかね。だから、フラット3つだったら、えっと。で、メジャーかマイナーかっていうのは、一番曲の最後のコードがどっちになっているかで調べます。はい。 それではですね、えー、管楽器は B フラカット管と E フラット管があるということなんですけど、まあ、B フラット管の、えー、典型なのはサックスで言うとテナーサックスとソプラノサックスですね。あとトランペットも B フラット管ですね。E フラットっていうのは、えー、アルトとバリトンになります。えー、このなんでこうなのかっていうと、えー、と B フラットはド レ, ドレミれラットの素足の銅を吹くと、えー、B フラットの音がなる。つまり全音下の音がなるんですよ。で、E フラット管は同を吹くとミの フラットが鳴るんですよ要は炭酸度上が鳴るんですねなんでそんな面倒くさいことするんだってことなんですけどあの管楽器のあの大きさで一番鳴る大きさっていうのがあの大きさなんですでそうするとやっぱりね同じこと考えてじゃあ c の管作っちゃえばいいじゃんってなるじゃんで c の c 管のサックスってやっぱ作られたんですね全然売れなかったんですよ全然音が良くないだからどうしても音を良くしてどうしてもこうセンターをこういうふうにするとこの 原理が働くんですねだから胃腸感って言って要は、えー、同じ譜面を見ると違う音が鳴っちゃうわけですよ。ってことはどうなるかというとですねえっ、ー、と B フラットは C の音としては B フラットの音が鳴るってことはいわゆるそのフラット2個ついた譜面になっちゃうわけね。だからみんなが C でやってて調合ないはずなのに同じ譜面を吹くと B フラットのやつはフラットが2つついちゃうわけ。だからシャープを2つつけてあげなきゃいけない。ね。どういうことかっていうとえー、こう。 フラッと2 つ, ついちゃうわけ下に下がっちゃゃううわわけけ下下にがっねだから戻さなきゃいけないからシャープを2つつけて D のキーにしてあげると C の音がなるわけ。分かる、うん、だからえー、っとキーを C でやりたかったらシャープが2つつくんですよ。だから普通の譜面より常にシャープが2つつくわけ。ね。トランペットとかはねそういうふうになるわけですよ。ね。そしたらアルトの場合は3つ。 3つこっちちに来ちゃうわけだから3つこっちに戻さなきゃいけないからキーを C で弾きたかったらアルトの場合は A のシャープを3つにしないと演奏3つにするとそのその3つにした A の譜面で吹くとそうするとキーが C になるわけ。わかる ?E フラット感だからって E フラットで書いちゃうとこっちにいっちゃうからねこっちにいっちゃうからね。e フラットで書いたものは、えー E フラって書いたものをサックスがそのアルトサックスが弾くとこっちに行っちゃうからね逆だからね B フラット間はえシャープを2個足す E フラット感はシャープを3個足さなきゃいけないわけだからシャープのもともとシャープがあると D とかだとアルトはシャープが5つになっちゃうわけですよ2に3足すからねだから難しくなっちゃうわけ逆にフラット系ってよく言うでしょ B フラットだったら テナーはキーが C になるわけですよ。ってことは調合がなくなるからめちゃくちゃ吹きやすいわけ。ね。で、もしこれがアルトだった、アルトがよくやるあの、いってくるハプンというとか E フラットでしょ ?E フラットの曲みんなやることが多いんです。B フラットとか E フラットとか F とかやりたがるのは、ちょうど調合が0になったり1になったり2位ぐらい。ここぐらいがやっぱり演奏しやすいよね、みたいな。皆さん考えてください、普通に。えっ、ー、と、 白い鍵盤だけでソロを取って、まあ、適当にパラパラ弾いてればいいよって言ったらまあまあ間違えないでしょ。で間違えないってことは簡単だから他の人の気も使えるしあこういうふうにしてるからじゃあこの音入れてあげようみたいなねこう作業が楽になるわけ。でも全部の音を半音上げてって言われたら要はなシャープが7個ついた場合はねそしたらえっとこれはこうなってこうなってってこっちで考えていくのがいっぱいいっぱいになるでしょ。そうすると相手に気が使えなくなるんですよ。ね。だからえー 管楽器がいる時っていうのはできるだけフラット系にしてあげてほしいわけですね。はい、ここがすごい大事なところですね。だからマイナーの五度鍵とかになってくるとマイナーとかになってくるとできるだけこう D マイナー G マイナー C マイナーあたりでやってあげないともしこうね C シャープマイナーとかになってくると、えー、もうアルトとかになってくるとシャープが七つついちゃうわけですよ。そうするともう演奏がめちゃくちゃ難しくなるわけだよね。こう甲斐指もいっぱい使わなきゃいけなくなるし、でだからこうすごいこう ななんていうんててううででですすかねね自自分で自分を首絞めちゃここととになるってことです、ね、だからボーカルの人がキーを選ぶ時のポイントですね。対象によって半音の違いっていうのは大きいのはすごくわかります。半音違うと自分がろうろうと歌える気持ちはすごくわかるのでだからこれは最終的にはやっぱり自分のすごい一番歌え好キーで歌うべきだけど初めましてでセッションやったときにものすごくキーが難しかったら。 相手はだから自分をサポートしてくれないメンバーになっちゃうわけ。ピアノもそうだし、えーまあ、ギターはまだね、こう場所変えるだけでいいんだけど、やっぱりギピアノとかやっぱり管楽器はとにかく負担が増えちゃうんですね。管楽器のやっぱ奏者の負担が増えるってことなんで、管楽器自体がやっぱり音を間違えたりとか。 ややっぱりしやすくなるんですよねであんまよくやらないキーだとやっぱりピアノの音間違えるそしたら音間違えられたらいかにいいところで音で歌えたとしてもやっぱり自分の首を絞めることになるでしょだからやっぱり、えー、これよく見てくださいね例えば普段キー F で歌ってたねで F, F のシャープいわ G のフラットになったらここに行くわけじゃないですかだったら G にしちゃおうみたいなかか F で頑張って歌おうみたいな 半音上げるんだったら全音上げちゃおうみたいな全音上げたらすごい楽なのねだからすごく難しいキーになっちゃうよりはその半上か半音下にした方がいいわけだから E フラットなんかってすごくいいよねだけど E だとあると大変だよねねと3つ増えちゃうわけだから C シャープになっちゃうわけでしょだから E にするんだったら E フラットにしてあげようみたいなか F にしようみたいな隣じゃんみたいなだから その半音の差が大きいけど周りの楽器の負担のこと考えるとここに行くよりはこっち行った方がいいんじゃないのって思っちゃったりするわけです。まあ E いはいギターはねやりやすいんですよもともと E だからやりやすいしベースもまあそんなやりにくいわけじゃないんだけどやっぱ管楽器が入ってていい選ぶっていうのはやっぱりちょっと普通常識外れな感じ。それからやっぱ最初わかんないねこの理論がわかんないとこっちに回っちゃうからさみたいな。 シャープ7個だよシャープ7個で要は白い鍵盤の全部半を上げて弾いてみってなるとなんかその死の音はドになっちゃうしもうわ頭パニックするんですよだから、えー、これをちゃんと守ってあげましょうねってことねだから自分の首を締めることになるだけどねこれポイントがあるんですよ楽器奏者ってなぜ演奏するのかっていうとここがポイントですね僕もそうだけど ドラムっててどうししもサポート楽器でしょ。管楽器もそうだけどまあどっちかっていうと歌のバックなんかだとほんとサポート楽器になるわけじゃないですかでもジャズって全員がもう花形になれるんですよ自分が歌えるシーンってその方が多いし自分が主役になれるシーンが多いだからみんなジャズを演奏するわけそしたらその自分がやっぱ輝いてるところを見てほしいっていう人がジャズするわけですよねで、ここは1つポインっ 管楽器奏者もも誰ででそうですけど難しいいいことは嫌いじゃないんですだから変なキーでやることは嫌いじゃないけどだけど認めてほしいわけ。だから難しいこと嫌いじゃないからだから難しいキーでやってもものすごく自分がそれなりにこうすごいねってね。 お客さんは分かんはかないよだって半音を上げただけだからさだから E フラットで吹くのも E で振るのもお客さんはもう分かんないよでも E フラットだとそのロうと吹けたけど E だったら全然こうたどたどしく吹いちゃったらそれはダメじゃんだけど E ですごく上手に 吹, め吹いて吹けたのに E フラットで吹けるのともう全然レベルが違うわけじゃんじゃあそのボーカルの人がなんてすごい難しい気じゃ っ, ってこんな難しい気なのにものすごい素晴らしいソロだったんですね言ってあげれば、まあ、彼は味方になりますねだからそういうこう こののの楽器奏者のやっっっぱり気持ちを分かててあげるいいうのがすすごい大事ですねだからいい当たり前でしょ E フラットやるのと E いいやるのってあんたプロだから一緒にやらなきゃいけないでしょじゃなくて「さすがプロですね」みたいなことが言えるともう全然違うわけですよ。いいですかで自分がそういうふうにキー弾きたかったら普通はまあアルトの人って E いいの練習とかまずあんましないので。だから 自分のバンドで今度やるときにこの曲どうしても私 E いいで歌いたいんだけど E いいでやってもらってもいい何々さんだったらすごいできると思うものすごく難しいの分かってるわみたいな感じで言ってあげるとあいいですよみたいな感じででめちゃくちゃいいソロった時にすごい褒めたらそれはもう難しいでも味方になりますよだけど初めましてあなたのこと何も知らないじゃあちょっと私この曲 E で, いいで歌いますある時でちょっとソロを吹いてくださいって言われたら。 あこなんだろうみたいななんかこういきなり初対面であっていきなり殴りかかってきたのかなみたいな感じになっちゃうわけじゃないですかだからそれ当たり前って思うんじゃなくてなんかえー、っとじゃあ E フラットにしますっていうふうな心遣いしてあげて「私でもこの曲いいで歌いたいんですよね」とか言っ て, て今度自分でバンドやるのもし今日すごくい、e、フラットね今日すごいそのソロがすごい良かったしちょっと難しい気になっちゃうんですけど今度自分のパーソナルライブの時にでって。 吹いてもらってもいいですかって言ってると準備してこれるから僕は全然大丈夫なわけですよ。ここら辺のさじ加減が分かるかどうかなんですね。なので難しい気をやることが悪いことではない。だから体調によって反応の違いが大きいのも分かる。だから今日 E いいフラたトだけど今日いいにしちゃおうかなっていうのはあなたの都合でしょみたいな感じになっちゃうわけじゃないですか。みんなで楽しくなりたいからジャズをやるわけ。自分も楽しくなりたいからジャズをやるわけ。であなたの都合のためになって自分だけ苦しいのは嫌なんですよ。基本的にはね。 だけど、ちゃんと自分の力量が分かってるあなただったらできるわっていう言葉があるのとないのでは全然違うんですよ。これがめちゃくちゃ大事ですね。だからこの理論をちゃんと理解してる。要は管楽器は右回りなんですよ。だから左側の方が楽なのね。左側のこの辺が楽なんですよ。シャープ、フラット、1、2、3あたりがすごい楽。ね。だからその 逆に、あんまりこう簡単な曲は E フラットばっかりやらされると、簡単じゃん、俺のこと舐めてんのみたいなことにもなっちゃうかもしれない。だから、そういう時はちゃんとキーをちゃんと散らしてね、こう同じキーの曲が続くのを管楽器とか楽器の人は嫌がります。ヒックスケールがすごく似てるし、サウンド感がすごく似てるんで飽きちゃうんですよ。なので、キーをうまく散らしてあげる。 ね、キーをメジャーとかマイナーで切らしてあげたりとかこう例えば、えー、と F の後に d, フロ d マイナーやらずに F やった後だったら a マイナーにするとかねそういう気遣いができるこれがすごい大事ですドラマーでもそうでしょドラマーでもドラマってついつい同じキーの曲を選んじゃうんだけどパーって見た時に曲上を並べる時にキーが同じのを選ばないそうすると この人分かってる気遣ってててるるな気くくれ俺たちが楽ししいい思いをしてくれる要はカラーが変わっていく感じっていうのもちゃんと気遣ってくれるんだなっていうことがすごい分かるわけですよ。なのでキーをちゃんと理解するっていうこととただただ曲をただ好きな曲だから順番にやるんではなくてちゃんとキーの配列とかも考えて曲を選べたらもうめちゃくちゃいいわけですよ。 だからキーの覚え方簡単だったでしょハドソレラミシシミラレソドファこれ覚えましょうねハドソレラミシシミラレソドファね覚えましょうでキーの一番最初は、えー、フラット1個はキーが F これだけ覚えてでえー、っとシミラレソドファの、えー、最後から2つ目の続くがフラットで、えー、こっち側、えー、全音 A がシャープで全体的に、えー、単三度下でスタートするとマイナーになりますよこんだけの理論を覚えるだけで 気遣いがめちゃくちゃ変わってくるしあ、そういう風な管楽器は管楽器とか他の楽器の人はそういう風に考えてるんだっていうのが今日わかってもらえばもうめちゃくちゃバッチリでございますというわけで、えー、今日はちょっと長編でしたが、気遣いが大事ね、ミュージシャンみんなで楽しくなりたいですあなただけが楽しいっていうんじゃなくてみんなが楽しくなるために気遣ってるっていうことがわかれば難しい機をやっても全然平気なのだけど気遣いがわからないとあ この人ボーカリストだなもうミュージシャンのこと全然分かってねえっていう楽クをされちゃうわけドラムもそうだから曲を自分がリーダーで曲を選んだ時に「あこいつ何にも分かってねえんだ」みたいな「じゃあ適当にやっちゃえ」とかなんか「好きなことやっちゃえ」とかねそういう風になっててなんかこう。 あこの人どうしてドラマーだからわかんねえやみたいなことを言われちゃったりするわけですよね。僕もそういうことも嫌な思いを何度何度もしましたけど、やっぱ気遣いが大事ですね。だからこういうこともちょっとは覚えておきましょうということで、えー、まあ分かってる人からしたらつまんないかとかも知れないですけど、でもね、